100万回言えばよかった第5話優位井上真央直樹佐藤健、城松山健一を通じてデートエラへ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。女優の井上真央が主演を務め、佐藤健と松山健一が共演するドラマ、100万回言えばよかった。 TBSK 毎週金曜22時の第5話が今夜10日に放送される。本作はドラマ昨日何食べたテレビ東京系や連続テレビ小説お帰りもね NHK 総合を手掛けた脚本家足立直子が完全オリジナルで描くファンタジーラブストーリー。数奇な運命に翻弄されながらも奇跡を起こそうとする3人の男女の姿を描いていく。 四角第五話しあらすじ。優う井上が、自分とりおう。里奈な、香近藤千尋、が、写る写真を手にする中、直樹佐藤、は、突然の胸の苦しみに襲われていた。直樹が殺害された事件の真相が、徐々に明らかとなる反面、身体がなくなったら直樹は消えてしまうのではと、不安に思う優うそんな中、優うが襲われる事件が発生。 幸い無事だったが、優衣はその時襲ってきた人物に言われた言葉が気になっていた。直樹の葬儀が終わり落ち込んでいる優衣を励まそうと、直樹は女王松山健一を通じてデートに誘う。女王も一緒にと、三人で広竹にあった写真の遊園地に行くが、優衣と直樹はお互いの未来への考えの違いから喧嘩に。それがきっかけで優衣はあることを思い出す。